今日はですね、久しぶりに逆、うん、上がりができるかどうかやってみようよーまあ、あの<笑><笑>何年ぶりですか逆上がり逆上がりええー、中学生ぶりぐらいですかね子供の時はどうでしたか逆上がりできましたいや、それが、うん 小学生結構最初の方怖くてできなかったんですよ。だけれど小4とかぐらいに、うん、今日やる気がすごいですね。がでしょでしょ<笑><笑>私は体育の成績がずっと3で基本的に運動神経がないので、うん、でも最近やっぱスポーツクラブ通ったりとか、ね、腕立てとか頑張ってるわけですよ。うんうんうん、できるんじゃないかと思います。 今日のために練習はしてないでしょうね。してないです、してないです。してない、してない。普段運動はどうですか。全くしてないです。じゃあ私が勝ったようなもんですね。<笑>ジムに通ってますから。ああ、そうか、はい。体力では負けるかもしれないですね。ただ基本的に運動神経がいい。運動神経悪いけど頑張ってる。うん、さあ皆さんどっちにかけますか。 あそういうことでね。ね。はい、じゃあ負けたら眉毛を描いて帰る。<笑>じゃあどっちが先にやりますか<笑>じゃんけんしましょうか。<笑>せーの最初はグーじゃんけんぽい イ, <笑>イエーイどうぞ。<笑>いけそうですか 高いあーなるほど高鉄棒に小学校の時にハマって、うん、中学校に忍び込んで高鉄棒で遊んでたら怒られた犯人はお前だそうです<笑><笑>こともある私としてはですねここはちょっとふみさんに負けられないなとは思ってはいるんですが、うんはい、何分 はい、体的の劣られがそうですね、<笑>でも下にあのほら水溜まりあるしこれ邪魔下手に失敗するとバシャッと行きますからですね、頑張ってください。逆上がり。逆上がりですよね。逆上がりってどういうのか覚えてますかえこうそう、こう。足をかける。行けますか行きます。それでは、お願いします。はい。 ね、意外と怖いですね。よい<笑> き, <笑>きますはいはい ーーあーあー<笑>続いてふみさん。はい、じゃあ私。はい、そう逆手と順手がありましたのでね。そうですよね。こっちで行った方がいいんだ。ふ、え、み、ー、さん意気込みは？意気込みイメージトレーニングは10回ぐらいしたので。いけると思います。素晴らしい。でもここはちょっとね。何？えー。 私としては失敗してほしいところですまあ0対あれですからねはいはい、はい、いきますよ勢いが大事だねうんいや<笑><笑><笑>ダメだダメですねでしょっあっあいあっあまで行ったんじゃないいや、まあまあ、足は上がっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっ惜しかった、ね、惜しかっあっあっ じゃあ続いて君だわーい<笑>いやこれはちょっとやっぱり、ね、2回目にはちょっと私もコツがちょっと分かったんじゃないかそうです ね, ね, そうですね悪い点を反省してそうです、ね、さっきの悪い点はえ水たまりちょっとやっぱり躊躇しちゃいますよ、ね、ああだめだねそんなもので躊躇してたら、うんうん、ですねはいじゃあ2回目いきますお願いしますはあ<笑><笑> 惜しい、惜しい。行ったかと思ったら、二回目にしてわかりました。体が重い。行<笑>ったかと思ったいよ、今私は。よかった、子供の頃にはあれで、ピョッと行けてたんですけど。<笑>体が重かった。<笑>じゃあ、あふみさん。わかった。真剣にやるぞ。真剣にやるぞ。イメージトレーナー。 よし。えー、<笑><笑>なんでできないの。なんでできないんですか。敗因は何やと思います。笑いすぎ。<笑>気合いがやっぱダメですね。集中力が。<笑>, 笑わせるからです。<笑>はい、交代。はい、交代。三回戦。 三回目。うん、あの三度目の正直というのでう、ねはいうんうん、これで勝負に蹴りをつけたいと思います。オッケーはい、はい。いけそうな気がするなぁ、なんかとます<笑>もちょっと今、子供に見つめられて。<笑><笑>さぁ、行きますおいおいはぁっはちょっとさっきよりダメだったね。体が本当に重い。<笑> <笑>よし続いて踏み下さい。はい、行きます。<笑>やるぜやるぜ三回目これがいかんのよ。そうなんですよ。このね。水たまりがこの水たまりが余計なんですよね。躊躇しちゃうんだよ、私たち よ, よし行くぞはい躊躇しちゃうな。<笑><笑><笑><笑>もうちょっと前で。 引き付けるんだよ、鉄の棒と腹を。あ、そうですね。確 か, 確かに。確かそうです。確かに。よしいっー<笑><笑>やだー、なんでできないんだろう。<笑><笑>確かできたはずなんですよ。ですねー<笑>あーう。これちょっとやった人にしかわからない。<笑>はい。 では、四回、四<笑>回戦、もうね、<笑>見るのも嫌になった人多いと思います。四回戦。<笑><笑><笑><笑>これ、ふみさん。はい。私、こっちの斜めに。チレンジしていいですか。なんで。私の身長的に高すぎる気が、ね、してきたんですよ、ねそうね。斜めですよ。<笑>そうなんですよ。あの、ちょっと斜めなところがちょっと気には。なかる<笑>ちょっと。松山市講演家の方、なんで斜めなんでしょうか。<笑> わけがわかりません。ねえ、うん、でも、うん、ちょっとこれ高い。気がする。そうね。そうね、うんうん。なので、こっちだったら、できるんじゃないか的な。はははははは。思ってきたので。で。オッケーです、オッケーです。こっちでちょっと四回目は、こっちでトライしてみたいと思います。はははははは。は、え、は、ー。<笑><笑>惜しい。もういけてたよ。いけてたよ。いけてたのに。斜めにやられました。<笑>もういけてた、いけてた。本当ですか。 私も斜めでやってみよう。あ斜めで。あ、うん。よし。できた。はっ。ー<笑><笑>なんで？<笑>なんでできないんですか。<笑><笑><笑><笑><笑>もうダメじゃん。<笑>もうダメじゃんうちら。<笑>どうしたどうしたらできるんですか<笑>これ。 言うでも、うん、まあ二回目三回目くらいでできるやろうなとどっかで思ってたんですよ。<笑>こんなにできないと思うん。じゃあ次で決めたいと思いますーー。じゃあちょっとこの真ん中ら辺で行こうかな。はいはい行きます。オーケーはい。ははははは良かった。行けてたよね今。今行けてたね。今行けてたよね。<笑><笑> いけてたね今いけてましたねなんで戻るのいやいやいや足がいかない、ね、あれいっちょい棚が出 た, 棚が出た次はふみさんえー、えでもいけてたね今、えー、おしここは水たまりもないしそうなんですよくぞくぞ次が5回目のチャレンジ5回目いけますほい。腕<笑>あ準備運動 真剣にやります。はい。行ける、私はいける。もういー、いや、いや、もう、今、今決まったかと思いました。本当。うん。ここまで行ってた。行ってた、い、行ってました、行ってました。なんであの、あの、あとちょっと。<笑>あとちょっと。<笑>いつまでこれ。<笑> <笑>いつまでできないんだ、はい。もうちょっとこっちに行きますね、はい。次こそ足が上がることを信じて。はい。自分を信じて。あ、そう。自分を信じて、はい。じゃあ、行きます。はい、は<笑><笑>もう嫌になるよね。これできるんか<笑>自分が嫌になるね。<笑> そうそうそうそうそうそうそうそう走ってきたの<笑>だだだだだだあ、だめだね2つになるから<笑>おいはっ<笑><笑>当たっちゃったも う, もう嫌になっち<笑> OKOK10、okay, okay. 回勝負ね10回勝負にしましょう、okay. これ終わりが見えなくなってきちゃうんで<笑><笑>最初のテンションはどこへやる<笑>できるできるできるできるできる私はできるいきます、okay. はい。 い呪文もかけました。さあ、高校です。はい。そう。え、これって。はい。はい、あのう、ピー戦みたいに、ね、また決まったら、サドンですですか。そうですよ。<笑>すよ順手でやっ た, でやったんですか。順手でやりました。久美さんもできます。 気が散るんだよ集中集中はっやった ー, やった ー, やったーイエーイエーどんな気持ちですかえ、いやもう嬉しいですよね嘘っかり悔しいだろ 悔しいみたいなああまあねまあここから<笑>そうですねここからまた勝負ですから勝負ですよあの、今度はもう失敗した方が負けみたいなに、ねね、なりますからねはい OK、はい、ここからが勝負ですーやったーーできたー<笑>いやできるできるできる集中集中集中集中集中できるできるできるいきますうん集中できるい敗すっぱいするいっぱいするあっダメだダメ だ, だ, めだ <笑>できないできないできないできるやできやったきないできないああああったああああああああああああああああああああああああああああ まあ、やってみれば、そう難しくはないね。これ失敗するパターン。<笑>大丈夫。簡単です。坂上がりなんて。まあ、六回目でしたけどね。ね<笑>朝飯前です。お。失敗す失敗する、失敗する。失敗する。失敗うざいな。<笑><す> 熊本選手うるさいっ<笑><笑>って<笑>あ順が良かったもんな順がたいいできるできる<笑>、えー<笑> はいまあ、試合を終えた、まあ、率直な感想、どうぞそうですか、えー、やっぱりあの私、勝つとは思っていました、はいまあ、勝負にならなかったですよね、<笑>まあまあ、ええ勝負ですよね<笑>、まあな、なんなら私の敗因はあの、敵の、まあ、ちょっと邪魔に負けたというところですかね、人のせい<笑>そうです、そうですまあ、ちょっと自分自身を信じきれなかったっていうところが敗因ですかねそうだね。はいうん 眉毛ティントを塗って帰っていただきます割といけるでしょなんか普通でしょ普通ですねなんか冷たい筆が気持ちいいぐらいですね普 通,、うんうん、普通じゃんなんでえ、マジで <笑>ちょっとバカ。<笑><笑>ちょっとバカ殿みたいです<笑>明日なんかあるんですかよ、よ明日は。ラジオ入りがあります。大丈夫。ちょっと。ちょっと。これぐらいはね。<笑> これ普通じゃない<笑>明日ラジオだから見えないいやい や, いやいや、びっくりしますよ負けたんですからね<笑>今日どこにも寄って帰れない OK! <笑><笑><笑>どうですか全然恐ろしい方ですよこれ。 あ、あ、あ、あ、手につい触られんや。<笑>これいい感じ。あ、まあ、こういう眉がそのうち流行るかも。流行るかもしれない。えっと、ねえーえー、いうことで、はい、えー、某公園からお届けしました。はい、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございました。<笑>